今回はたった5回でめちゃくちゃ効果的な腹筋を紹介します。皆さん腹筋って手どこに置いて行ってますか手の位置一つでお腹にかかる力がかなり変わって効果的に行われるんです。以前紹介したアグラ足の腹筋、たくさんの方が結果を出しています。これをさらに今回は応用した腹筋方法です。1種目5回、物足りない方のために3セットずつ行います。メニューは初級、中級、上級と3つやりますんで、好きな分でもいいし全部やってもいいです。効果的に腹筋鍛えてお腹引き締めたい方は全部行きましょう。 まず初級編は膝を曲げた状態で頭を起こします首疲れると思いますので片手で頭を支えましょうこのままで手を交互にバンザイしていきます頭を片方ずつ持ちながら息を止めないように5回いきましょうそれではいきますスタート1234 オッケー体はできるだけ起こした方が効果的です2回目いきましょうスタート 12345OK です結構効きますよね 手の力がお腹にかかるので、すごい腹筋に効きます。ラストいきましょう。三セット目。バーバ。一。二。三。 Okay、あー初級からしてきついなこれそれでは中級編です足を組んだ状態で片手で軽く持ちましょう反対の手は万歳です膝を毎回叩く感じでいきましょう5回スタート12345反対1 2 345OK2 セット目いきましょうスタート 12345OK 反対1 2、3、4、5、OK! 効きますね、お腹に力が入ったまま手を伸ばすときにお腹も伸ばされるので、お腹によく引きるんです、ラストいきましょう、スタート、1、2、3、4、 OK 反対に行きましょう 12345OK、OK、効きますね上級編は漫イから手を振りながら起き上がって体を起こしたままで万歳して戻りますゆっくり行きましょう うーストーオッケー効きますね。 ポイントはできるだけ体が起きた状態で手を上げ て, いってください。2回目いきましょう。スタート。う二、三、四。 あ痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛いみんなも痛いよねまたもう一回ですからね頑張ろうラストいきましょうああどうんうんうん ラストスペシャルメニューですシーソーデッドバックやっていきます万歳して足を上げたら足を振り下ろしながら体を動かしますこれを5回です行きましょうスペシャルメニュー身を見真似でいいですやってみてください行きましょう 12345OK、OK、お腹がだいぶ疲れてるはずですからここからちょっと追い込むためにメニューの負荷を軽くします今度は膝を抱えた状態でゆっくり転がりますこれラスト10回いきましょうこれで終わりですスタート1 2 ななんとなくいいですよ 345678910OK です使ったお腹最後伸ばしましょううつ伏せかな手を脇の下について体を反らせてこれで10秒キープしましょうスタート1 七、四、五、六、七、八、九、十、オッケーです。毎日続けると、お腹すごい引き締まってきます。頑張ってできた方は、グッドボタンやコメントで教えてください。もう一本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か、関連の動画。どっちか一本頑張ってみて。登録してない人は、チャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には、部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。 自分の好きなのを選んで、1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。